明日が仕掛ける10の相撲全然乗り気じゃな い, いやー<笑>あのねーこのコンビではやりたくなかった<笑>って言って今今高校のクラスが騒然としてるよいや誰も見てないことを祈りたいけどねもう高校の時のはうんねえということで、えー、本日のゲストリーさんでーすはいリーです 高校3年間同じクラスでしたはいそうでーす何、うん、だろうねもう始まる前からね今俺自分聞く側なんだけど逆に聞かれる側になるんじゃないかっていう恐怖と<笑>あとねなんか質問で変なこと出してこないよなっていう恐怖があるえ何えっ期待に応、まあ、えちゃうでやめて<笑>やめてはいということで、えー、まあ同じ目のようにルールルルールというかな、まあ、えー 質問に一個10秒で答えていくゲームでございます。はい。うん、で、えっ、ー、と、まあ一応十、全部質問せで終わった後、いろいろ、えー、聞いていきたいなと思います。まあ、あのー、この一応、あの、この、ね、動画ね、えー、大事なのはね、えー。頭の回転と口の回りなんですよ。どうです。頭と口回ります。私は大丈夫です。大丈夫ですか。すっげえやりづらい。すっげえやりづらい、<笑>いさあ、やっていきましょう。<笑> 教えてください、はい、いいです生年月日1995年8月13好きな食べ物好きなお寿司趣味趣味犬と戯れること最近あった面白いこ と, となんか <笑>こんやめろ ンビだなぁ<笑>こんな日が来ると思わながとわかっななんかねこれどうやって掘り下げろってこの<笑><笑> 何<笑>いつもとなんか違うよえいつもとなんか違うそりゃ違う<笑>、うん、うん<笑>あ。まあでも高校の時もあんまり変わんなかったからねね変わんないねうん、うん、全然もう大体本当に全部素だからうん、うん、<笑>はいでえっ、ー、と面白いことがえっ、ー、と犬が壁に犬かきしてたそうその日初めて、うん、湯船にちょっとぬるめのお湯張って、うん、犬かき うん、して泳いで遊んだ日で、うん、そしたら多分夢の中でもやってたのか壁に向かってカシカシカシカシカシカシカシ<笑>あの夢で見てそう夢の中でもこうやってな る, なるほどねそれ だ, つかだいシカシカシカかったいやカシカシカシカシカシもやられ た, し、うん、もやられたびっくりして<笑>結構予想外よねねシカシ 怖いところもありますけれどもで、今後の目標を達成する改善って<笑><笑>あの、あなたしあ、俺多分今一回も噛んでない気がするそうだね、噛んでないねなんか噛んだ<笑>高校の時から高 校, 高校の時からこんな感じですプレッシャーに弱いんだよね<笑>なんか第一声は強いんですよ あ,、はい、あーみたいなそれだけ<笑><笑> う、oh. ん。あの涙にふだん。重要なとこちっちゃいもんねこ。これどうやって締めよう。うん、いや、うん、あの頑張ります。ということで十の質問今日リンさんでした。はい すごいないやなかなかないよこれ。